イビシャチュー中部では、先月2 2 日, 二 日, 日夜、風で、天皇車両の温度が、1800に達した温もある、遊客ャ車と、カモテャ車との正明衝突が発生したので、これまでに、そなの部とも、96人が鳥中になり、その中では、中学生、不場中の大学生が多いということです。これは、 ギリシャで過去最悪の鉄道事故と言えますので、主に心理的なミスの互いで、駅長が逮捕された他に、体験者二人が拘束されました。一方、アテネでは、鉄道運営会社や都会の前で、かなり縦飛行議デモが行われています。